続きまして金賞館錦北連館になりますはい、真壁さんにも一緒に、えー、踊っていただきます真壁桜のマリさんの素敵なお、ね、旗もそしてまりちゃんも一緒に月咲く夜にね踊ってまいりたいと思いますはいみてみさんどうぞご一緒お願いします I'm、yeah. sorry.